法案にはまだほど遠いんですけども、かなり濃度としてはかなり濃くなっているはずです。はい、ビーカーにただの水ですね。えー、マグネティックスターラーの上に乗っけてあります。ここに回転子のまあ、磁石を入れますね。それでこれ卵なんですけども卵を入れます。卵を入れると卵の密度の方が大きいので。 この状態だと下に沈むわけですねでこれ何をしたいかっていうとここの水にこの食塩、ね、この塩を入れてってこの水液の食塩濃度を高めていくとだんだん密度が高くなっていって卵がこう上に上がっていくと浮かんでいくっていうただそれだけの映像を撮りたいと思いまして、えー、準備しましたじゃ早速ですけどこれ塩を入れていきたいと思います 完全に飽和させるには、これ450ぐらいあったので、水がですね、450ぐらいあったので、完全に飽和させるには、多分140とか150ぐらい入るんでしょうけど、まあ全部溶かす必要はないので、ちょっと塩を加えて、密度を高くしていって、様子を見たいと思います。えっと、このままだと、塩がすぐ溶けないので、 スターラーを回転手を回転させたいんですけど、ちょっと卵ぶつかるい、ぶつかりますかね。ちょっとぶつかる感じなんですけども、だんだんこう浮いてくると思うので、卵が割れることはないとは思うんですけども、やってみたいと思います。 少しずつ塩を追加していきます追加しても下に溜まってるってことは溶けてないってことなのでねそんなに急にいっぱい入れても仕方ないんでしょうけど卵の密度が大体ぐらいあ あまり気たくさん入れると濁って見えにくくなっちゃうんじゃないか な, なと思ってるんですけどはい、はい、少し卵が上の方に。 ちょっとずつちょっとずつ上がってきた感じがするんですけど、これ卵が上がってくると、この回転子がぶつかることがしなくなって静かになるので、そういう効果も期待できるかなと。塩もこの粉末溶かし始めるときは少し濁っちゃうんですよね。もう落ち着くと透明になるんですけども、一気にたくさん入れると濁っちゃうんですよ。そ、ま、こ、あの方に溜まってるのが溶け。 ほく溶き切ったので追加しています。これかなりリついて高くなってきてると思うんですけど。一応食塩の方は質量が測ってあるんですけど、飽和にはまだまだ程遠いですね。一旦止めたのを回、 まだぶつかります、ね、あんまり一度に溶ける感じはしないんですけどね。あちょっとでかいのが入っちゃった。 いてきた回転子がぶつかる音が聞こえなくなってきて卵がちょっと浮いてきたっていうことになるんですけどちょっと濁っちゃって見えにくいですけどもうちょっとしたら透明になるっていうか透き通ってくると思うんですけど。 浮いてきましたねもうちょっと超えてみます。いきなり浮いちゃいましたね。 だだんだん溶けるっていうよりはいっぺんにこうやっていっぺんに浮いてきたって感じですけどはいでは、えー、食塩の濃度が食塩水の濃度が高くなっていくと卵は浮くということでありましたこれ浮いたりあの上に上がってきてこうまた下がってきたりするんだこの回転子のこの渦の関係でねあの 下に引き戻されちゃうということだけなんですけどもということが起こってるんですけども回転を止めるともうほとんどこう水面の方にも顔を出してる状態ですね。